今回は猿が喋りを省いてしまったので、途中まで私が解説します。770円で売っているダイソーのハンギングラックですが、多くの視聴者さんから店に置いてなかったというコメントをいただいておりますので、もし購入できた方がご覧になっていれば、見つけた方法をコメントで教えてください。よろしくお願いします。ハンギングラックは、ハンギングの文字通り、 吊るすためのものですが、どうしても、下のスペースがもったいないので、有効活用したくなるのが人情だと思います。先日、超大物 YouTuber の福さんのチャンネルを見ていたら、やはり当たり前のようにハンギングラックの下にスノコを置いていました。せっかくの場所がデッドスペースになるのはもったいないと誰でも感じるのではないかと思うのですが、かといって、福さんが使っていたような、ブランド品の高価なスノコを新たに買うのは、 770円のハンギングラックと釣り合いが取れないように思ったのでもう少しお手軽で、かっこよく使いやすいものを考えてみましたそれでは、まず最初にサルが組み立ててみるところをご覧ください皆さんこんにちは、サルですこの1週間ダイソーのハンギングラックで遊び倒しましたのでそろそろシリーズ最終回のご報告をしようと思います 試したかったことだけサクッと撮ってご紹介しますので良ければ最後までお付き合いくださいよろしくお願いしますはい、2月の上旬だというのにすごく暖かいので近所の河原にやってきてます荷物をですね降ろしまして今日使うのはねこれですねはい、でこのメッシュになっている袋これはですねフィットネス用キャリングケースというキャンドゥで買ったものになります とってもですね、あの大きさがよくって、まあ、メッシュでね中も少し見えるので使いやすいんですよちなみにこれねもともとハンギングラックについてた収納袋だと小さいのであの余計なもの余計じゃないんですけどねあの追加で購入したサイドオーガナイザーとか入らないんですよねそれでこちらに変えることで全て入るので まあいいなと思って使ってます。はい。あの、とってもおすすめです。で、今回ね、出したり入れたりしながらも、この1週間でどうでしょうね。10回ぐらいはやってるんですねで。すっかり慣れましたので、こんな風にね、あの、早くなりました。まあ、早くなったって言ってもね、あれですね、あの、フックとかはもう外すのをやめたので、もういちいちつけたり外したりね、しないので、早くなっただけかもしれませんけどね。まあ、こんな感じです。 このですねワイヤーネットというダイソーで220円の商品こちらを使ってなんか手軽にできないかなと思ってでこれはですねあのカムジャムっていうナイトアイズの商品クリップが両端についててロープを引っ張ると引っ張ったところでねあのギアに噛んでるのでロックして止まるっていうねとっても便利なアイテムなんですま あ, あの簡単にね やろうと思えばこういうのがあるといいなと思ってあの追加購入したわけじゃなくてもともと持ってたんで使ってるだけですけど、まあ、特にねなければわざわざあの1000円ぐらいしますので買わなくてもロープの両端にフックのような金具をつければいいだけですよね、まあ、今回これを使ってロープの長さを調整してやってみようと思いますこちらはですねあのロープはもともとついてるものがもっと細くてね短かったんですけど セリアのガイロープ、6メートルで110円なんでね、そちらをつけてます。まあ色もね、黒で統一した方がかっこいいかなと。<笑>まあ、かっこいいも何もね、ないんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっとそんな風に自分の中ではね、えー、黒で統一してみようかななんてね、思いまして、<笑>はい、えー、そんな風にしております。で、ロープをこのようにですね、ハンギングラックにかけまして、で、以前ですね、そのまんま えー、ネットの四隅を通してかけたら、やっぱりこう、ロープがツルツルと滑ってですね、あの不安定になっちゃうもんですから、ワイヤーネットが簡単にね、斜めってしまうもんですから、ハンギングラック の,、えー、この水平ポールのところね、ちょっとぐるぐる巻いて、摩擦力をこう増やして、簡単にはね、ロープがこうずれないようにしております。まあ、どの程度やればいいかなっていうね、これロープの質にもよると思うんですけど、 まあ3回ぐらいね巻いたりねじったりしながらね、まあ、適当ですやってますでワイヤーネットの四隅にこんなふうにロープを通していきます1本のロープでやろうとしてるのでこんなふうになっちゃうんですけどね本来まあ2組のロープでそれぞれ両端にフックをつけとけばまあ簡単かもしれないですね で最後に四隅目にフックをかましてロープの長さを調整すれば大体いいこれで OK ですねロープの長さを変えたのでねネットが斜めっているので少し位置を調整しますロープの長さをま均等になるように調整すれば完成ですねこんな風にね今まではやってました まあこれはこれでねいいんではないかなと思ってまあこのメッシュのネットなので濡れたものなんかもね逆さまに置くことができるしまあ金属だしねそこそこ強いのでまあ言うてもねそんな何キロもあるものは置けませんけどまあ服とか収納ケースとかまあコップとかねまそういうものはね置けるんじゃないかなと思って確かめてますでこんな風にケトルに えー、500cc ぐらいかな。1リットルはないとも、水を入れてね、置いてみたら、こんな風に斜めるんですよね。まあ当たり前なんですけど、置いた方が重たいので、こうなると。そ横から映してみますね。真ん中に置けばもちろん問題ありません。まあ、これが手前に置いても問題ないんです。はい、こうなりますよね。まあダメではないでしょうけどね。 大きくブランコでブラブラしてる感じなんでね<笑>。気になるっちゃ気になりますよね。ケトル以外のものも置いてた時にはどうなんだろうなっていうのもあるし、ちょっとやっぱりこれブラブラするの嫌だなと思って今回はもう少しね、安定性のいいもの固定できる方法を考えて別の日にやり直してみようと思います。まあ、ちなみにチェーンもあったんです。これもダイソーで買ったんじゃないかな。両端にこんな風にね、 あのクリップがついているのでこちらの方があの安定するかなと思ってまあさっきのロープよりはねいい気はするんですけどまあまあ変わらないですね同じようなもんですね。ということで火を変えて、えー、改めてやり直しです今度はですね少し秘密兵器を持ってきましたので三角形のオーガナイザーとこれを使います。 これ伸縮ポールですね5 5センチから9 0センチで耐荷重が 1kg というキャンドゥの製品ですこのね55から90という長さがねぴったりだったんですよあのセリアとかダイソーで見るとこの長さのがなかったりあっても色が白かったりしていまひとつだったんですけどねたまたま違う目的でキャンドゥに行った時に見つけてこれはいいかもと思って今回乗ってきました 1本110円を2本買ってます。で、伸縮ポールなんでね、こんな風に両端を持って回せば伸びて、最長90センチまで行きますけど、A フレームのね、両端が79センチぐらいなので、一番下で。なので、85センチぐらいでね、本当は十分なんです。で、三角のあの、オーガナイザーのね、クリップに引っ掛けてます。で、これで網を乗せてみます。どうでしょう。これよくないですか。 皆さんバッチリじゃないかと思うんですけどもこれがあればですねこんな風にフックに引っ掛けるというよりはちょっと地面に置きたいものなんかが、えー、ここに置けるのでいいんではないかなと思ったわけです今出してきてるのはねあのダイソーとかで買ってきたような、まあ、小さい収納ケースプラケースみたいなものとかタンブラーとかスキットルまあキャンプには欠かせないものですね はい、こういうものもね、あの、ハンギングラックに引っ掛けることは難しいので、地面に置いて、置く代わりに、ネットの上に置いたらちょうどいいかなと。映ってる S 字フック、これ8個で110円、ダイソーの商品ですけど、フックの数がね、やっぱり少し足りないかなと思ってたんですけど、できればね、あの、もうちょっとコスパがいいもの欲しいなと思って。で、このプラフック、いいのはですね、懐が大きさが違うんです。こんな風に大きいところをかけると、 ぐるぐるとね、回って移動もするけど、一度かけると落ちない感じのねかかり方になるし、逆に小さい方のフック、こちらをね、かけてみると、見てください。はい、パチッといって固定できるというね、もうこのためにあるんではないかと思われるようなね、抜群の大きさのフックです。 これね、あのー、まあ、ポリプロピレンでできてるんだと思うんで、熱とかにはね、強くないんですけど、まあ、8個で110円なんでね、いろんなものをかけるのにちょうどいいんじゃないかなと思って、追加購入をしました。はい。で、下が芝生だったらね、こんな風にちょっと大きめのバッグなんかもね、下に置いといてもいいと思いますし、まあ、ハードクーラーボックスみたいなね、小型のものなんかも、まあ、地面に置く代わりにね、あの、下に入れておくっていうのもいいと思うんです。測ってみるとですね、あそこの手のところが25センチ。 だからそれ以下のものだったらね、あそこに置けます。ただ、置いてみると思ったんですけど、やっぱりね、あのネットの上に置いたものと、上からハンガーに吊るしたものとが干渉しちゃうんですよね、近いので。もうちょっとね、ネットのワイヤーネットが下の方にあった方がいいなと思ったので、今度は大きい方の三角形のオーガナイザー、こちらをね、つけて、 えこのポールの位置をね、下げてみようと思います。少しポール伸ばさないとね、いけないんですね、これね。あの、下の方がちょっと広がってるので、この時に、まあ79センチぐらい。なので85センチぐらいにね、伸ばして、まあ、うっかり落ちないように。<笑>さあ、後半置けませんでした。こう置くとね、あの、大きさが足りないんですよ。だから、ネットを縦に置きます。まあ、これでもね、半分以上あるので、いいんじゃないかな、という感じですね。 はい、えこういう感じで左半分ちょっとにこのネットの、まあ、台というかテーブルというかがあるような感じそうするとここにね今度は置けますので、まあ、地面がね雨で濡れてるとかあるいはまあ土の地面とかで汚れそうとかいう時なんかはこういうやり方がいいしこれだったらねあネットの上に物を置いてハンガーの方には何かを吊るしても、まあ、荷物同士がね当たらないというか、まあ、多少余裕がある感じなんでね これでいいんじゃないかなと思いました。はい、上から吊るしてもね、あの、下のバッグとは当たらないので、まあまあね、これぐらいのものだったらいけそうです。ちょっとぐるっと回りながらね、確認してみます。下に置いてるものと、上から吊るしてるもの、まあ上、あんまり吊るしてないですけどね、今日持ってきてないので、外撮影するときにね、いろいろ持ってきてなかったというか、忘れちゃったので、吊るすものがないんですけど、 まあまあね、あの、吊るせそうな感じで、えー、あと、オーガナイザーもね、ものすごい数のポケットがありますので、これあればね、もうキャンプ場行ったらこれだけで本当にね、荷物置き場は済むんじゃないかなと。え今度ね、またあの、キャンプ場私いくつか予約してるんですけど、どっかに行くときにね、これ持って行ってやってみようかなと思います。はい。で、今度片付けですね。もうね、10回以上もやってるとね、早いですよ。こんな感じでね、 そのまんま、まあ、フックも外してないんですけどね。折ってえ袋に入れるんですけど、袋もね、このフィットネス用の大きいやつなので、簡単に入ります。で、この三角のオーガナイザー、大小、合計4枚あるんですけど、これもですね、えー、まあ楽々っていうことで、ちょうどいい感じで入りますねあ。あの、ダブダブでもないですね。で、キャンドゥのポール、買い足したやつ、今回。 こちらはね、55センチなので、中に収まるとまではいかないんですけど、はい、これぐらいなんでね、飛び出してもまあ、5センチ、10センチぐらい。まあね、あのー、小さいこと気にしない人はね、いいんじゃないかなと思いますね。忘れ物がなくなるので、こんな風に一つにまとめておくといいんじゃないかなと思います。最後になりましたが、セリアのガイロープでグレーのものを出してきました。これ何かっていうと、三角形のオーガナイザーを持ってない方はどうすればいいのっていう、 ご質問あるかもしれないないと思ってやっててやみた動画ですあのもう伸縮ポールに直接ですねワイヤーネットをこんな風に結んでいきます。これでもいけるかなっていうことでね試してみたんですけどはい。でこうぐるぐるっとですねまあ2つ置きぐらいに適当にガイロープを回していきましてもう完全に伸縮ロープとワイヤーネットを固定しちゃうわけですね。 で、端っこまで来たら、また水平ポールをまた上がって、反対側にも同じように巻き付けていきます。はい。で、一番端っこまで行ったらですね、また元に戻って、ロープを結ぶわけですね。6メーターのロープで、まあ十分余裕でしたので、まあセリアで110円のね、出費にはなりますけど、それで、あの、こういったメッシュテーブルというか、メッシュ台ができるんではないかなと思いまして。どうでしょうか。まあ端っこはね、簡単に蝶結びにしてますけど、 あとは水平とか位置を多少調整してやればおしまいということになります。こんな感じですね。なかなかね、感じいいし、水平ポールにね、ロープをぐるぐる巻きにしてるわけではないので、重いものを置いた時に傾かないかなっていうのがちょっと心配だったので、鉄職人という鉄鍋に水を張ったものを乗せてみます。はい、こんな感じですね。はい、あっちこっちに置いてみて、 網のずれ具合、位置がね、ずれないかどうか、やってみたんですけど、まあ、水がこぼれるような大きなね、ずれ方はしなかったので、いいんではないかなと思います。こんな感じですね。はい。あんな風にね、もういらないときは、ネットなので水を捨てて乾かすこともできて、とっても便利じゃないかなと思います。三角形のオーガナイザー持ってない方にとっても可能な方法ということで、ご紹介でした。 ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなぁと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録をよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたこれでこの網を置けばおおこれはいいんじゃないかなこういう割とでかいバッグ なんかも置けるしだこうするとほとんどここがもう隙間がなくなっちゃうねこうすると落ちちゃうからこの場合はこうだねそうするとこういうバッグなんかも割と余裕で乗るうんこれはいい気がするちょっとだいぶ暗くなってきてしまったけどねこれはいいんじゃないですかねまあ、網だったらね軽いのでね あとまあ200円なんでね。まあ、最悪傷んじゃっても、別にね、買い直しちゃいいし。ここちょっと曲げてやってもいいかもね。あれだったらね。これね、すごくいいんじゃないかなと思います。これ種類が3種類ぐらいあって、これは 8.5 センチの8個入りのやつですね。3キロまで可能ですよ、みたいなことを書いてて、色が黒です。ちょっと面白いのは、 これいいんじゃないですかね<笑>ちょうど大きさ的にはね、えー、ぴったりっていう感じの大きさになりますので、まあ、こういうものを使えばね、えー、実際何か吊るしてみましょうかコールマンのね、えー、LED のランタンこんな感じですね、えー、結構いいですねうん結構いいですねまあこんな風にね使えますので えー、たくさん服使いたいなっていう方はね、これおすすめです。